カラースプレーを使って作る泳ぐグラデーションこいのぼりです型紙をダウンロードして使えば折り方切り方はとっても簡単です普通のコピー紙よりも分厚い上質紙70キロから110キロを使いくださいここでは A4 を使っていますが印刷する用紙で大きさを変えることができます 周りを切り取ったら、真ん中の線と尾びれの線で切り離します。三角形の部分は、後でヒレに使います。ボールペンなどを使って、折り筋を入れていきます。まずは横に。エラの部分は半分に折って、先に切っておきます。印刷をした線が見えるように、平方折りにしたら、平らに伸ばしておきます。 尻尾の方も同じように、折り筋をつけ、屏風折りにして伸ばしておきます。この2つを、のりしろの部分で貼り合わせます。頭の部分を裏返して、のりしろと書いてあるところが見えるようにします。のりつけ紙を下に敷き、端まできちんとのりをつけたら、元に戻してしっかりと貼り合わせます。 今度は柔らかいものを下に敷いて、鱗と鱗の間の折り筋をしっかりとつけていきます。へらのところまで折り筋をつけたら、屏風折りにして、尻尾の方から切っていきます。 エラのところは間違えて切らないようにしてください。これをきれいに伸ばしたら、尻尾の方から折っていきます。エラのところまで折ったら、ひっくり返して、鱗を縮ませながらしっかり折り目をつけます。これで面倒な 鱗の折り目は完成です。模様を描くときには一度伸ばします。後でスプレーで色をつけるので模様はクレヨンを使って描きます。鱗や尻尾、目玉などお好みの色や模様をつけてください。模様を描き終わったら鱗を畳たたんでいきます。 周りが汚れないように、紙などを敷いたら、上下逆さまにします。色をつけたくないところには、紙を置いてカバーします。ここに赤インクをスプレーしていきます。頭の方から尻尾の方に向かってスプレーしていきます。背中側になる方が濃くなるようにスプレーしましょう。 カバーしている紙を取ったら全体にもう一度軽くスプレーしておきますこのまま完全に乾かしてからヒレを貼りますこれで完成です引っ張ると鱗の間が白く見えます体が自由に曲がるので壁に貼るときには それを活かして泳いでいるように貼りましょう。他の色の鯉のぼりも作って並べて飾りましょう。片付けるときには鱗をたたんでクリップで留めるといいです。イラカの波や勝負と組み合わせて貼ってみました。